皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。7月24日、今回はネタバレ考察会です。バージョン 5.5 号機をクリアしてない人は、自己責任でお願いします。姿は違っててもわかると言われました。今はドワーフの姿なのに、わかるとはさすがです。では、もし人間の姿で行ったらどうなるでしょう。人間の姿で来ましたが、それでもセリフは変わりませんでした。 姿は違っていいるらしいです。これはどういうことなのでしょうかここで一つの仮説が生まれます。今の人間の時の姿と学園に潜入した時の姿が違っているのではないか。十分にありえそうな仮説ですね。ご覧の通り学園に潜入している時の姿はアストルティアにいる時と違うのです。具体的に言うと髪の色や目の色が微妙に違っているのです。 といいうわけで、カモフラージュをやめて、アアストルティアににる時の見た目に変更させます。はいこれで学園の姿とアストルティアの姿が同期されました完全に同じ見た目なのでこれならリソルのセリフも変わるかもしれませんはいダメでしたセリフは変わりませんでしたおそらくこのセリフは固定なのだと推測できます 最初に学園に潜入するときにカモフラージュする姿をアストルティアの姿と同じにしたとしてもそれは全く別の姿だという扱いなのかなとカモフラージュをやめてアストルティアの姿に見た目を変えるというのもあくまでこちらの見た目だけの話なのでしょうつまりこちらはドワーフの見た目でも NPC たちには人間の姿に見えているという例のアレですなかなか興味深い発見となりましたというわけで本日の動画は以上で終了です